あの主様どうして急に無言になられたのですか話してくださらないとき緊張してしまいます主様からベータという名前をいただいたとき過去も普通の幸福も捨て去ったつもりでしたなのに今のこの気持ちううん やっぱりいいですもうすぐ一日が終わり今日この日が主様にとっても特別な日となりますようにあの日々お忙しい主様をお誘いしたこと迷惑ではありませんでしたか楽しんでいたのは私だけだったような気も。